今回は配列を扱うアルゴリズムの代表として数値の並びを受け取って小じに小さい順に並べ替えるとそういうアルゴリズムを考えます。これを整列と言います。大きい順でもまあいいんですからどちらでも同じことですから。さてじゃあ実際のアルゴリズムを学ぶ前にですね皆様は普段整列、並べ替えを行うときに例えばこういう数字を書いたカードを 小さい順に並べるとしたらどういうふうにするかというのを少し考えてやってみていただきたいですただしコンピューターに移すことを前提にいくつか制限を設けていますまずカードは列にきっちり間を空けずに並べるということにしますそれから次にカードを動かすときはこの2本の指を使ってカードをこう動かすというふうにしてください人差し指だけを使ってください 自由にこ個やられてしまうとアルゴリズムとしてわからなくなりますから。で、えー、コンピューターでは本当は一時に操作できるのは1個だけなんですけども、えー、1個だとちょっと不分なので、まあ、2個使ってもいいと。人差し指だけを使うということにします。それからカードの数値を読んだり比較するときも、えー、2本の指のどちらかでそのカードを刺、えーまあ、して、その時きに例えばこっちよりもこっちの方が大きいとか、比較すると。 いう こ, としますこれもコンピューターが操作できる操作は、まあ、カードはデータが1字には1個だからというふうに考えたわいです。では皆様もこういう数字のカードを持ってですね、今言ったようにこの1個ずつを指差しながらこ並べ替えてみてください。どういうふうになるでしょうか。 それでは、これから一つアルゴリズムをお見せするんですけれども、このアルゴリズムでは、この旗、フラグの変数を一つ使います。で、この消しゴムが、まあ、そのフラグだということです。このフラグ変数の名前は、ダン、これで終わりですというは名前の変数なんですけれども、えー、整列が全部終わったときは、この、終わり、立っていると。まだ終わってないときは、寝ていると。で、一番最初は、えー、まあ、終わってないので、最初は寝ている状態から始まるまそこで、ホワイルループに入ります。 ファイルループの中で、えー、まずとりあえず終わったんじゃないかと思うので、これ立てます。それからですね、次に今度は、えー、ループの中ではまずもう一個ループがあって、端から順番に隣同士のカードを比較します。その時にですね、小さい、大きいという順番になってたら、これは新しい順番になるこのままにします。で、隣で行きます。大きい、小さいになってたら、これは逆順でしょ逆順の場合は、これを入れ替えます。 入れ替えたっていうことは、まだ終わってないわけですから、そういうときには旗を寝かせます。一回寝かせたら当分寝かしておいていいんでしょでえ、次はこれ、これは新しい順ですねあ。逆順ですね。入れ替えます。これは新しいですね。逆順ですね。入れ替えます。逆順ですね。入れ替えます。逆順ですね。入れ替えます。逆順ですね。入れ替えます。 一回入れ替え全部やると、一番大きいのはここに来ますよね。でもまだ終わってない。終わってないっていうのはつまり旗が寝てることで表されるので、え、ォワールループの次の周回に行って、終わってなければまだホワールループ繰り返しますよ。で、フワールループ、次の繰り返しでまた一回旗を立てます。で、それから、えー、OK ですね。OK ですね。 これ逆順ですね。逆順のときには取り替えるんですが、取り替えを切るときには旗を下ろします。OK ですね。逆順ですね。逆順ですね。逆順ですね。OK、OK。じゃあまた次の集会に入ります。次の集会に入ったら入った中でまた旗を立てて、えー、OK、OK、OK、OK、OK。逆順ですね。 逆陣と交換したときには旗を OK, OK, OK.、えー、で、えー、また、これ、旗が寝てますから、次の切り返しします。で、中で旗を立てて、OK, OK、OK, OK、OK、OK、OK。これ逆陣ですね。で、o 逆 o ですねはい、もう一回やりましょう。もう一回やって立てます。で、ケー OK、OK、OK、OK、OK、OK, OK。OK. 最後まで一回も効果が必要なかったということは全部並んでますが、それはこの旗を一回も下ろさなかったことが分かるわけです。で、えー、最後まで降りなかったから、旗立ったままなので、もうホワイルは必要ないということで、これで完了しました。<笑>これが、えー、このアルゴリズム。これはバブルソートというふうに言います。なんでバブルソートっていうかというと、大きい要素がだんだんだんだんこっち側にこうずれてくるんですね。えー、これは水の泡が立ち上っているように、まあ、なぞらえて、バブルソート。 いい う, ふうに呼んでいます。それでは、えー、今見てきたバブルソートのアルゴリズム、疑似コードから説明しましょう。バブルソート A は配列 A を標準に整列していています。それで、えー、このアルゴリズムは見て今見てきたようにこう、旗を使ってコントロールするんですけども、この繰り返しのクリテリア、条件としてはホワイルループを使って、ド、え、ン、ー、完了じゃない間繰り返し何かをする。 そうするとですね、まず、ここに入るために、まず完了ではない、旗ンを下ろした状態で、完了ではないからループに入って、このループをぐるぐるわ。で、ループに入ったらすぐに、これは終わった。まあ、消しゴムを立ててましたけども、終わったという状態にして、それから i を0から a.0-2 まで変えながら繰り返し、 なぜレングスマあらスにかというと、例えば配列 A の要素が、例えば10個だったら0から9までサイズ G ありますよね。で、隣に合うもの同士を見ていくわけですから、最後は8番と9番を見る。9番と10番を見たら G はもう外になってますから、それはダメです。ですから、8っていうのは A 点レングス、 マイナス2ですよね。A. レングスは10ですから。とういうことで、えー、このステップル、i ゼ0から A. レングスマイナス2までくり変えながら繰り返し、もしも A の i 番目と i たす1番目の順番が逆だったらば交換する。それは今見てきたとりです。それを順番にしたとりであります。そして、えー、交換する場合に交換したということで、旗を下ろします。 で、この枝から終わり、繰り返し終わりで、一回端から端まで全部チェックした後、えー、旗を見ます。旗を見て、旗が立ったままだったらもう一回も交換してないので、こ、えー、れ終わりますが、そうでなければ、もう一回次の周回で、また旗を立てて、えー、ていく、これを繰り返しますね。で、これによって動いていく様というのは、まあ、一回目にこう、端から端までスキャンすると、 必ず一番大きいものが右の端に来ます。こう、かくて交換すると一番大きいものは来ます。二巡目で、今度は二番目に大きいものは必ずここに来ますね。それを何回 か, かやっていくうちに、最後は全部正しく並んで、その時には旗が降りたままで終わるということになるわけです。では、このアルゴリズムをコードにするわけですけども、交換するって、ね。 配列 A の I 番目と J 番目を交換するというのは、メソッドを作ってそれを呼ぶようにした方が分かりやすいので、そういうふうにしています。具体的には、A の I 番目を X に対比して、J 番目から I 番目にコピーして、それから対比しておいた X を J 番目にコピーする。ここで入れ替えたことになります。じゃあ、バブルソートの本体は、バブルソート A の、ね、旗をまずフォルズにして、から 旗が立っていない間、まず一回旗を立てて、0から a.0 にまで繰り返し、a の i 番目と a の i 足し1番目で逆順になっていたらば、この a の i 番目と i 足し1番目をスワップする。それから旗は下ろす。これをぐるぐる回ると、いつかは一回も交換が起きなくて旗が下りなかったらば、つるのままでこのホワイルが終わるということになります。 では実際にこれを動かしてみましょう。イコール。で、えー、そうすると、バブルソートというメソッドは、値は返さなくて、この配列の中を書き換えて並べ替えているので、その配列の中を見ると、 先ほどのこの順番から入れ替わって、小さじよに並んでいる と, ということになるんですね。では、今、プログラムまで全部見ましたけれども、皆様は紙のカードを使ってバブルソートを実際に今実行し て, てください。ダ旗段を示すために、何か縦横にできるものをつけるのを置いて、縦にしてから配列をスキャンし、交換して、交換が起きたらば横にする。今見たようにやってみてください。 で、以後のアルゴリズムもですね、必ず紙のカードでできるようになってから、コードを考えたり変えたりしてください。紙のカードで自分でできないのに、コードを入れ替えしたり作ったりするのは難しいので、必ずまず紙のカードでできるまで考えて、それから先へ進むようにしてください。